午後10時の公式インスタグラムが2月22日までに更新。井上さん演じる美容師の相馬悠が客にヘアカラーをしている姿を写真で紹介してます。インスタグラムでは井上さんは本当に努力家でこのシーンの撮影前も美容師さんと細かく所作を確認しながら練習されておりましたと撮影裏話を公開。フォロワーからは本物みたい。ヘアカラーしてほしい。カットして。 立ち姿かっこいい、かわいい、といった声が寄せられています。ドラマは、愛する人を亡くしたゆい、命を落とし、幽霊となってユイを見守る鳥の名をキ佐藤健さん、幽霊となった直樹とコミュニケーションを取れる魚住譲ゆずり、松山健一さんの3人が織りなす、ファンタジーラブストーリーです。同月24日に第7話が放送されます。音ナンサー編集部、ご視聴ありがとうございました。